はははははいはいはい、はいこんにちは皆さんお元気してますか真面目な動画だと思ったでしょう残念でしたただの告知動画でした<笑>というわけでですね最近ここ3年ぐらいね展示もしてないし本も出してないよねまあ雑誌例があったけど、まあ、あれはなんか別に写真作品というわけでもないし最後に出したの何だったかな2016に個展やって でえー「パーフェクトブックパーフェクトジャパン」出してでそっからなんか特に特に何かアップデートみたいなものはなくて実は2017年にね台湾でも個展をやっていてあのギャラリーみたいに書いてるけど実は蘇さんの家でやって蘇さんの家でやるっていうだけだったらあれだからちょっとなんかギャラリーみたいな名前付けてよっつったらあの名前もね付けてくれたってい う, こう毎年1個ぐらいはなんかこう。 経歴をこう1行ずつ1行ずつこうちまちまちまちまね増やしていくためにいろいろやっていたんですがここ3年ぐらいマジで何もしないねいやもともとなんかアップデートの兆しみたいのがあるとグッとやる気が出るんだけどなんかこう同じことの繰り返しになっちゃうなと思っていてなんか思いません<笑>思いませんか どう思ってんのかちょっとすげえ不安だから今今すっげえなんか今なんかすごい喋るぞっていう気持ちで今カメラの座ったのになんか急になんかす恐怖感が出てきたんだけどなんかこうジン出すたびジン出すたびこう同じことばっかやってんなみたいな概念をアップデートする必要がこうあるなみたいなで2013年ぐらいからなんかずっとこう写真 のね、プレイの仕方としてこうデッキ手札プレイングっていうのでこうずっとやってて例えばこうデッキっていうのはこの写真のボリュームの幅ってことで猫の写真しか撮ってませんってなったらさ結局その猫の写真集っていうこの手札から1手札に1枚しかない。 状態になっちゃうしプレイングが下手だとなんかそもそも見てもらわなかったりとかもするしでこうなんかいい感じのこうデッキが構築できるとそこからこう例えばか東京っていう写真集ができたりこう若者って写真集ができたりもっと狭くだったらこう渋谷とかさなんかそういうふうにこうもっと細かいプレイングができるためのこうなんかデッキみたいなものの構築みたいなのがあって。でこうそのの中からこうどの手札を 時代を見つつどの程度をどう出してでどうプレイングするかっていうのをこう本にするかとか出版するかとか展示するかはたまたなんかこうデジタルとかウェブサイトなのかみたいな社会や世間へのこう提出方法というかこううこうトラップカード発動みたいななんかそんな風にこうやれたりとか。 なんかそこをバランスよく育てていけるのがなんかいい写真だ な, なんかいい写真ワールドだなと思っていて、まあ、偏ってる人は偏ってる人でね全然その勝ち方もあるんですけどなんかそういうこう「いや私はこの都市の中の猫都市にいる猫しか撮らないんです」って人はもうその手札をずっと切り続けるしかないんだけどなんかそういうのにあんまりそういうプレイングに対して自分があんまり興味がなくて。 なんか同じことの繰り返しになっちゃうのとそれってこう頑張った人が偉いよねみたいなこう頑張った賞みたいなのがあるじゃないですかなんかア ー, アートにしろ写真にしろそういう頑張った賞狙いをちょっとサグで誰だなみたいな。っていうのでこうデッキ手札プレイングっていうこう3つをなんかこうバランスよく自分の中で育っ て, ていこうってことでこう2013年から、えー、2018年ぐらいまではやってたんだけど。 でね、その後知ってる人は知ってるかもしれないんだけどそのやっぱりこう小林健太と筆致について話していたことをふと思い出してみんなこうインターネットとかさいろんなファッションブランドで小林健太が活躍してるのを見るとさこうデジタルネイティブだっていう扱われ方を知ってこう世間にはこう提出されているんだけどでも実はすげえ。 打ってるだけで小林健太自身はすごいなんか古い人だと僕は思っているから筆チだったりとか自分の指でこのトラックパッドでこう操作するっていうその絵画なんだよねそう絵画の人って画家ってさ何を書いてもさこうああゴーギャンだモネだってこう。 ヒッッチチっていいうかかそのタッチでわかるわるけじゃない写真ってこうそういうのってなんかごまかしてこう色味だったりとかさ北のブルーみたいになっちゃうんだけどでもそういうところ以外でこうちゃんとヒッチというか作家としてのサインを残したいなっていうことでこう考えに考え進めて小林賢太がたどり着いたのがあれなわけでなんかそういうヒッチみたいなのをこうふーっと立ち戻った時になんかそういう遊び できないかなってことで出たのがなんか多分前回か前々回ぐらいの陣でこう写真に対して俺がなんかいろんな手書きでコメントをつけたりとか落書きをしたりしたんだけどそれがまあ売れなかったね<笑> 30分ぐらいしか売れなかったんじゃないかな<笑>それで全然売れなかったからちょっともうひっちひ無理だなひっち無理になっちゃったからちょっと自分の中でもなんかそこでこう 次 の, 作品次の作品に行かなくてっていうかまあご存知の方も多いと思いますが僕はそ も, もそも、ね、作, 作, 作品を作るっていうのはさこう始まりがあってこう終わりがあるっていう部分を決めなきゃいけなくてなんか俺の思い描いているその写真ワールドってなんかそういうのじゃないから終わりもないし始まりもないし。 なんかあったとしてもなんかそれをこう振りっていうかっていうっていうねみたいなこう部分だったりもするからなんかそういうこうデッキ概念なんか写真デッキ概念みたいなものってこうなんだろうライフスタイルっていうかアチチュード態度写真に対する態度がどうあるべきかっていうのをすごく考えてはいたんだけどじゃあ それに対して社会にどうやって作品を提出するかっていうのが僕のすごい苦手分野だしその苦手分野の部分がこう10年積み重なって今に至って今困っているみたいな部分も、えー、すごいあるから、えー、っと今回なんかもうちょっとさ地に足のついたっていうかあんまりコンセプトコンセプトしてないなんか。 無理してない人を今回作りたいなと思っていて、なんか今回は、ま、アルバム出したいなと思って、あ、アルバム出すのいいじゃんと思って、なんかちょうど台湾で一緒にこう山頂やってる場所をやってるマスーナツ屋という男が、アルバムを出すためにね、日々音楽を使ったりラップしたりしてて、なんかアルバムを出すっていうことと、なんか胃を踏んでいくっていうことをさ、なんかきちんとやっていきたいなと思った。思ったまだね、 人編集中だからね。どうなるかわかんないんだけど、あの新大久保右後でテスト版を出したんだけど、幼いお前は知らないだろうか？っていうえー、陣があります、えー。なんか限定で3部だけね。ちょっと試しに手釣りで作ったらな ん, かなんか瞬時に揺れちゃって、なんか点字するもんがないぞみたいになった。なんかすげえふわっとしたね。フリーマーケットになって、右後の人にはすげえ申し訳ないなと思うんですけど、その代わりちょっとシブハウスの若い子を呼んで、なんとか物だけはたっぷり。 置いたんであれは許してほしいんですけれどもなんかまあアルバムを出したいなーって時になんか音楽のアルバムっていう部分と写真のアルバムっていう部分ってなんかすごい近いしっていうかアルバムってさどういう意味があるんだろうねあれねちょっと調べてみようかあアルバムに依頼しますアルバムっていうのはもともと石灰を意味していてでそこから白い掲示板のことを指すようになって でその掲示板の意味から大事なものを貼るものに意味が転じて写真帳などをアルバムというふうに見ましたもともと最初のレコードっていうのは最初の収録時間最大のね収録時間が3分とかと5分だったから、えー、とレコードが何枚も本になってからアルバムっていうところに来てるんだねなんかすごい趣味的なところになっちゃうんだけどさやっぱこうインフものってさなんかいいよね言言葉で言うなら えー、ここ京都でしょ京都だから同志社があるでしょ同志社に向かう歩行者と自転車みたいになんかこうシャーシャーシャーで踏んでいくっていう方法もあるんだけど そ, のそういうのをなんかこう写真とかで見るときあるでしょ写真集とかで「なんか大会山伝えとか言って写真集開くじゃん海外の作家だなみたいな。で左側のののページににはは滝の写写真真があって右の写真には 蛇口から水が出しっぱなしの写真があってなんかちょっと関連性ないんだけどちょっと関連あるよねみたいなさそういうなんかざっくりした写真集こう本屋さんとかに置いてあるじゃないですかああいうこう雑な印の踏み方とかではなくなんかもうちょっとこう情緒あるっていうか例えばここにもちょっと今映ってないんだけどその伝統の紐とかドアノブとか窓枠とかカーテンとかあと。 玄関の扉とかあと船とかあと船で行ったらオールとかなんかそういったものでこうちゃんと韻を踏んでいるなんか薄いなんかギリギリ渡れの「えい、ー、えー、えー、えー、ええええええええこの写真とこの写真全然関係ないやん」。だってそもそも撮ったのこれが10年前でこれが昨日だしみたいなところだけどなんかこう。 アルバムを動詞化で言うとアルバミングしていくときにこうしこう自然発生したりしていてでこう絵とかと違って写真の良さって多分こう 写, り 写, 写すことではなくてこう写り込んでしまうっていうか撮った後に気づくことあここにこんなものがあったんだとかなんか。 あこことここってここが一致してるから俺この写真並べたのかもなっつってこうなんか3年5年経ってから気づくこともすごくあるしなんかこうタロットカードじゃないけどそうやって自分の中の無意識の陰に気づいていくこう儀式的な部分がこうすごくあると思っていてでそこでやっぱりなんか「ンってい う, こうフォーマットもいいけどなんかアルバムっていいなっつって。アルバムってこう ちょっと手書きで文章を書いたり日付書いたりするけどそれってこうなんか別にコンセプトとかないじゃん<笑>まコンセプトとかで筆致を加えたり何かするのではなくもうシンプルにねもう写真3年ぐらいもう出してないからストックがたくさんあるしその中からこう見せたいものを入れてで文章入れるなら入れていこうまあタイトル、まあ、仮タイトルとして使われていた「その幼いお前は知らないだろうが」っていうのも。 僕このなんだろう文章っていうかそのリリック歌を<笑>レコーディングする環境が全然ないからツイッターで仕方なくゴリゴリゴリゴリ書いていたものの一番最初に書いたフレーズが幼いお前は知らないだろうがアマゾンの段ボールにはいろんな種類があるよっていうこうなんかたった3行のすげえ短いフレーズなんだけどそっからなんかこう。 手術台の上の上みたいなな感じでなんかギリギリ出会えそうでギリギリ出会えないけど雲の糸ぐらいの細いギリギリのラインでつながっていくっていう文章を書くことに僕がすごくハマってしまってでなんかそれとアルバム組み合わせてなんかこうな<笑>なんかできたらいいっって思って思ますまあいいや地元どこがね地元を離れ 今、京都で一人ぼっちなのでね、まあ普通にまあ京都に遊びに行きたいとは京都に遊びにしたりメッセージくれればなんか場所の情報とか教えますし、なんかいろいろ、いろんなバーとかに行ってね、あの京都のディープな情報も知れてるんで、なんか、他では味わえない京都というのをあなたに味わわせる準備も僕は今着々と整えていますし、今月後半になったらですね、東京から ある資格がやってきてきいろんな企画やねイベントなどを打つので是非それも広告待という形なんですがまあそんな告知は置いといて<笑>そんなことよりも陣が出るのでよかったら皆さんあの買ってくださいっていうのが今回のお話でした。というわけで今日はおしまいバイバイ